大舞台の司会に初挑戦した橋本環奈が緊張しないんですという大物ぶりを、見せ並みいる現役アイドルたちにも負けないルックスの高さで話題となるなど収穫も多くありました番組制作会社関係者。紅白歴代ワースト2位の視聴率だったが、 新年早々、昨年大晦日に放送された第73回 NHK 紅白歌合戦の視聴率が歴代ワースト2位と報じられ話題を呼んだ。午後9時から11時45分の第2部平均世帯視聴率が 35.3% ビデオリサーチ調べ関東地区。 と、決して高くはない数字だったが、NHK 局内では意外にも悲観的な意見が少ないという、若者のテレビ離れが加速していると言われる中での 35% 声は、むしろ検討したという風潮が主流かも、しれません。ハードルが下がったといえばそれまでですが、K-POP グループが多数出演したことによって、一気に大幅ダウンもあり、うる。 と心配の声もあっただけに、局内の担当者もまずはほっと一息というところでしょうか、当然。ベニ組では2000年代以降、モーニング娘。や AKB48 が目立っていたが、近年は乃木坂46をはじめとする、坂道グループやトゥアイス、二 u などの K-POP 制も台頭してきた。特に昨年は、イブ、アイブ。 トリーセラフィム、ルセラフィムの2組がデビュー早々に初出場を果たしている。K-POP に対しては局内でも様々な意見があるようですが、一定のファンや視聴者がいるのも事実です。今後もベニ組出場者の重要な一角を占めることになるでしょうね、当然。 ジャニーズ帝国は揺るがない。さて一方の白組では相変わらずジャニーズグループが6組出場して最多勢力となり、大勢は変わらないが、エルザイルをはじめとする LDH 所属グループは久々に姿を消した。その反面、韓国のオーディション番組を経て選ばれた K-POP 枠でもあるジョン1、JO1 が初出場しているが、 時代の流れとともに出場アーティストは当然変化していきますがやはりジャニーズ帝国の画像は揺るがないでしょうね。グループだけではなく昨年も嵐の桜井翔がスペシャルナビゲーターを務め司会の一人として活躍。大河ドラマ、どうする家康で主演の松本潤もゲスト審査員として登場した。事務所としての貢献度も桁違いです。 取材で許されたキンプリへの質問は3問のみ、平野志洋、岸優太、神宮寺優太のメンバー3人が脱退を発表して5人ではラストの紅白となったキング、リンチェの出番でもパフォーマンス後に松本が審査員席から拍手を送っていたシーンが印象的だったタップ。キンプリは紅白でも話題を集めました。 笑って顔を見合わせながらパフォーマンスする姿に感激したファンも多かったはず。リハーサルのメディア取材では質問が3つしか許されなかったですし、NHK や周囲のスタッフの過剰なガードは目につきましたが、メンバーたちは意に介さず楽屋裏でも普段通りの様子でしたね。キンプリ以外でもトップバッターを務めたシクストーンズやファン人気の高いスノーマン。 初出場で盛り上げた何わ男子などの若手も元気で、世代交代にも成功している。当分は安泰でしょう。前での番組制作会社関係者。別の芸能事務所の豪腕ぶり。結局紅白はこれからもジャニーズの天下かと思いきや、実は音楽関係者の間で囁かれているのは、別の芸能事務所の豪腕ぶりだというのだ。レコード会社関係者が明かす。 大手芸能事務所のアミューズですよ。白組に福山正春、桑田圭介、バンドで出場、星の源を送り出していますし、ソシードッグもアミューズのレコード会社、オスケッチ、所属です。福山は初の大取りも任されました。ベニ組でももはや常連のパフュームがいますし、前述のイブオも日本ではアミューズ所属。 三年連続の司会の大泉洋らも加えるとまさに大初体。よくジャニーズ紅白なんて言われますが、最近は一部でアミューズ紅白という言葉も飛び出すほど、対等しています。ある意味で、裏の咲いた勢力はアミューズということか。大泉は紅白に大きな力を持つと言われるプロデューサーが名を連ねることもある人気音楽番組ソンクズで責任者も務めている。 昨年も多数のアミューズアーキストが同番組に出演していましたし、紅白出場枠を競ってしのぎを削る同業者としては、正直羨ましい環境ですよ、当然。視聴率ワースト2位でも紅白は紅白。35.3% と高い数字を持つ人気番組に変わりはない。未来の紅白を引っ張るのはジャニーズかアミューズか。